祭りかかはい今日はなんとですねスペシャルゲストを招いて一緒に動画を撮ろうと思っていますそれでは早速どうぞー<笑> ブオーっっててちなななみにいいいや、わかんないわかかんんのブオーって私もて、大丈夫かかってねわかんなかったからかかってなんでかかっていうの か, でもかかはねこの太鼓の周りにくるでた、うん、<笑><笑>だかか」ってやるしなそうかまえが「ブオー」そブオーね、ブオーってな<笑><笑><笑>感じだけどでちうの「ブオー」だから。 どう あーこのために生きてたーふーでもまつりちゃんここまで弱ってそのままゲームして倒そうーってそういう魂胆<笑>じゃないでしょうねまさかあもうねぬるめちゃはね強いのはねもちろん存じ当たり前じゃな い, いやー<笑>私も普段からねこうお酒ギャンギャンに飲んでんんね飲み会でねねねねボッコボコにみんなにされてるされてんじゃんかい 負けないぞということでねえっゲームを3つ用意したので3つもすごいで、えー、勝, 勝負ってね勝負していこうとお前は勝負となるのがつながついたらねもう私はね<笑>もう何でもかんでもやるったらやるんだから甘酒先で私酔ってるわけじゃないわよ絶対絶対勝つんだからねい ははい勝ったら私は、ね、てすたしモッツァレラゲームはしってるけどモッツァレラブオー ののそそそそれれゲームのブオー版っててことそうそ う, そ う, そうチーズの部分にボーをつけってっそう単語はそれで、うんじっゃあこれはねじゃんけんしてどっちが先にやるか決めようと い, いいわよ。は, い最初はグッ<笑> はねはい、これ私でさじが決まるからねそうやばい私ものさしが決まるからこれ 静, 静かめにねお願いします<笑> い, いよ<笑><笑><あれ><笑><笑>モッツァレラオモッツァレラオモッツァレラモッツァレラブモッツァレラモッツァレラブモッツァレラモッツァレラブモッツァレラブ<笑>モッツァレラモッツァレラモッツァレラ おやはいはいはいはいモッツァレラブオー よよなかのバイクはしってるぼうそうさく。 <ス>あ、うん、たなかなかなんかんやるじゃねえもう<ス>結構ね私使い切った甘酒飲まないとね私もやってないないぐらいにはね<ス>フラフラになってきたわよ重い酸欠で酸<ス>欠でめちゃくちゃ苦しそうだもんさっき<ス><ス>え<ス>え<ス>次は飲み会の超鉄板のゲーム超お てぱのゲーム愛してるよゲームやろうと思います愛してるよゲーム<笑>え、のびめちゃんルールわかるあれでしょあれ、あの、うん、愛してるよってお互いで言い続けて、うん、照れたら、うん、負けみたいなそう、照れたら<笑>負けあー、<笑><笑><笑>もう僕<笑>もう愛してるとか言っちゃったら負けってことでしょでじゃあ、早速そ行きます、うん、あ、じゃあまつりちゃんこれって よ, いいよ私とっきやったからオッケー、じゃあ行きますはい愛してる…<笑><笑> <笑>自分で笑うのはアリなの<笑>自分で笑うのはアリなのじゃあじゃあ真剣に真剣にして愛の告白け、うん、のびめちゃんへのノキノキしてきた愛してる愛してる愛してる愛してる愛してるよ愛してるよひめちゃん愛してるよ<笑>愛してるよ愛してる愛してる愛してる ま、ま<笑>ちゃん愛してるあ、まつりちゃん愛してるよ。ぉぉぉぉちゃん愛してるああまつりちゃん愛してるううっ愛してる愛してる 全然の空気つくんなきゃまつりちゃん私さあのー、あんたの動画見たけどさあおちゃんのことは可愛がって私のことは結構重要なとか言ってたけどさうん愛してるよえあっ信姫ちゃん実は私も信姫ちゃんのこと愛してるせーのイエスフォーリンラブ分かってた今ホントに分かってなかったでしょ<笑>フォーリン n l 分かってなかったよ<笑> 五千万ポイント五千、えー、<笑>万ポイントじゃあなた今までの世界何だったのよって話になってくるじゃん<笑>一戦、<笑>二戦2とかっちゃうじゃあこれはね最後ジェスチャーゲームをジェスチャーゲーム、はい、おーいいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃあ今からねじゃあこれジェスチャーするから、うんうん、それをのブひめちゃんが何のジェスチャーゲームしてるかお、うん、うん、でもらってのぶひめちゃんが当たったら私が、うん、負けでブヒひめちゃんが外れたら私が五千万ポイントであっ<笑>ということでこれこんなん可愛いもんじゃないから。 何まずそれななにこれなに<笑><笑>やばいやばいやばいこれちょっとこういうかしとなってきたちょっと待って<笑>お分かった分かったがんばるが見てるから見てるから見てるか ら, <笑>るから<笑>じゃあはいはいはいはいし四角い四角いところにお坊さんが2人おん…違うなお母さんとなんだその。 あいーん、はいあ、なんでしょうか。はあ、わかるわけねえだろさっきは。お前わかるわ。<笑>わ、おいわかるわけねえだろそんな。<笑>いや、今日はねめっちゃくちゃ楽しかっ た, 楽かった<笑>っか。楽しかったっていうか楽しかったっていうかさあのめっちゃなんか遊んで騒いでゲームしてみたいな<笑>飲んで飲んで飲んで飲みまくるっていう。ああ、もうねそれがねナムヘメちゃんそれでいいの。飲っていう。あ、えや飲み会。 ここまできちゃうバズバズはるまる自分のところからここまで飲み会しに来たわけ<笑><笑>ああ、もうね今日はたぶり宴会までありがとこなりましたあ、いえいえいえいえい え, いえ<笑>すごい楽しい宴会場ですね<笑>こんなんねいいところねーかりちゃってねまあまあまあまあまあ<笑>でも私もただでここに来たわけじゃないから あ, あそうだよそうそうそうはい めめちゃんは普段のチャンネルで、うん、まあね私は普段からねチェックしてるんだけどありがとうどんな動画をねあげてるのかぜひはんだれの農民たちに説明したいほほほほ<笑>よよし聞けのんだくれの農民たちよ<笑>私の動画あのね織田軍をね常にね募集しているわ<笑>であんたも織田軍になって私のチャンネルに登録することにより私の何が見られるかってそう素晴らしいクソ動画が見られる<笑>そのクソ動画は 見た人の時間を吸い取り、ああこの動画見て時間無駄にしたなーって思わせるような動画をいっぱい作ってるわけよー<笑>イエーイ。いやーもうこれはね、私も、うん、もう百回ぐらい押したけど誰でも登録。<笑><笑> したらチャンネル最終的に解除されてるかもしれないありがとう<笑>みんなはぜひチャンネル登録をしてしはーいあのねのぶひめちゃんがチャンネルをアップしたよーって言ったらちゃんとね通知が来るようにスマホにもパソコンにも設定してください<笑>おーなんて丁寧な宣伝をしてくれるんだありがとう絶対しろや<笑><笑>神様怖すぎでしょ<笑>絶対しろ マジで大凶にしてるからだ怖すぎるよ神様。それ食言乱用って言うんだよ。<笑><笑><笑>じゃあよろしくよろしく。ーよろしくー<笑>ありがとうの め, めめちゃん。<笑>いやいやお邪魔しました。そんでありがとうございました。また見てねーー。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。